お腹は悪いでし失礼します行ってきまーすあ<笑>あーーー<笑><な><笑>私の体張ってる感じちょっとすごい見てほしいちゃんとあーい、ーあいねさっき神社もですね真っ暗天狗の湯どこ天狗の湯不動の湯っていうんだ、ね、おいいねまいまいなべね、広い 見てくださいはいはい熱見えてるかなスは、ね、見えているのこれあ単純温泉単純温泉単純温泉ですねはい単純温泉とはどんな温泉でしょうかなんかいろんな特に素質してないいろんなものに効果がある温泉、ねね、いろんな成分が入ってるんで、うん、いろんな効果がちゃんと体にあってマルチビタミンのようにこう、うんうんうん、栄養があるって、うん、言われている温泉です、うん どうや丸見え。丸見え。着替えるところも丸見え。コイズも丸見え。<笑>こんな感じ。コイズととこっちが今入ってるとこなんですけど、入ってきたとこからもコイズ。丸見えのこっちがもう天狗。天狗<笑>やばい。ついに来た。天狗天狗。帰るかはい、ちょっと深い。から気をつけない。 身長ぐらいちょうど 163cm。<笑>やばっやばい 人のい、うん、いい方向に向ににかってて温泉を見つけて入りの君はあなるほど、うん、全然お風呂に入ってないけど。<笑> よ帰っちゃうよあれ<笑>さっきまで来てくれてたのでバイバイバイバイバイバ イ, バ イ, バイこの雪道をババこのゴロゴロで飽きたいやばかったかなあれ次の動画が全然消えたのでね、うん、ね<笑>すごい良かったのにねうわ、あのー、そーっから 400m になーいあの、もうすでに滑るやばいあもうやばい<笑> 誰誰かのが誰かののが…が…がてきたた猫ちゃん来たよ後ろ…後ろね、私のここと好き か, からら北温泉にに来る方は、うん、絶対のうみたいに。うん 私の足滑り出した、滑り出した滑り出したあちょっと待って<笑>網が取れた、網がまたですか頑張ってああやばい、ここや登れない見て、こんな滑りながらも、うん、両手使ってちゃんと動画撮ってるところちゃんとみんな見て<笑>ああ危ない、危ない氷ゾーン来た私が来てるよしすいませーん出たら あ、すいませーんあー、すべえだちょっと待って、一歩が踏み出せないありがとうございます<笑> なんだよ<笑>ぬるいも何ももう<笑>冷たいよ。<笑>もう超 カレー食べてもた<笑>入ってたぶいいんきのうのお父さんに<笑>作るって書ってただからねちょっと諦めたが入る、はいうんなる 何回滝が見える水着で入る。